よくしょ。どこでしょいていていていててはぁ、あ。おはようございます。現在朝の9時ですね。早い。眠い。今日も眠い。<笑>今日はね、ま、ああの、こっちからってことで、作った料理ではないんですけど、ちょっとね、気になった商品がずっとあったのよ。なんで、買ってきました。今、持ってくるー。よいしょー。うん。よいしょー。 こちらでございます。これ。5kg のチョコレート。超巨大チョコレート。見えるこれ。は<笑>でけえ。これ。お、おは。すげえ。これをね、まあちょっと食べていこうと思って注文したんですよ。そしたらね、もうね、すでにね、バキバキなのよ。もう届いた時点でバキバキ。<笑>まあ、郵送なんでね、ちょっと割れてるのはしょうがないかなと思うんで。 これを食べていこうと思うんですけどまあ、皆さんもご存知の通り僕ね甘いのちょっと苦手なんですよ量食えなくてさすがにこれだけじゃ完食できないのかなと思ったんでコンビニでねこんな感じで味変のアイテムをいろいろ買ってきたんでこれを食べながらねチョコレートを完食できればと思いますよいしょとりあえず一回これ開けていこうかよいしょ一部からうわ はいレカあやっかやばチョコレートこんな感じ。すごくないでかくないチョコ。これ食い切れるかなこれが一応、約5キロのチョコレート。あとまあ、いろいろ買ってきたんだけど、飲み物とかさ。ちょっともうこういうのがないと無理なので。はい、こんな感じでね、今商品のを買ってきたんで、これと一緒に味変をしながら食べていこうと思います。じゃあ早速ね、サムネの方取り終わったんで、食べていこうかと思います。 いただきます。とりあえず、これからいこうかな。かじれんのこれ。うん。うま。甘めのミルクチョコだね。いや、めっちゃ硬いな。はぁ、あ、折れそう。一応、これにはね、トンカチついてるんで、なんか自分で割る方式みたい。ちっちゃくなったんで、食べ進めよう。うん。 チョコの厚みもねこんぐらいあんの板チョコのう倍ぐらいかな分厚すぎてうん顎がやばい。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう牛乳。んうんう 甘いな以前甘いもんだとさ富士屋さんのケーキとかコストコのテラミスが食ったけど火じゃないぐらいこれ辛いかもしれない<笑>ちょっとこれ一個お湯入れていきますわふんはいっいうことで今これラガニアのブリトーとカレーヌードルね 食べてきましょう。うわ、ちい。ブリトーでございます。ああ、今しょっぱいもん食いてえからな。めっちゃめっちゃ。よいしょ。やつやつあっちゃあちゃ。ここ。もうまい。うんうんうん。めっちゃうまい。お湯が三分経ってないから、ちょっとチョコ食べていこう。 うん、うんうん、はい変わらずうまそうだな。 カレーラーラメンいいなやった<笑>うん、ああい<笑>頑張ろう<笑>チョコカレーはダメだ。 コ1万食えないかもしれないこれこれはやばいかもうんあ完食カップヌードルちょっと手助け要員がどんどんいないとねやばそうなんでこれ豚ラーメン温めてきます よ, よいしょ今ちょっと温めてる間にねこの子中本さんの揚げ餅をね味方にして僕はどんどん食べ進めていこうかと思いますいや チ、うんま、ョパもうめ食べて食べるかうん、うんうん 最悪なことが起きた豚ラーメンめっちゃ楽しみすぎてカメラね回してなかったわこれねめっちゃうまいのうんうんチョコがねつらいもうか<笑>うんうんうんうん、うんうん、完食あい実はね今もう すでにもう一品あ、食べてあるんでちょっと取っていきますねああチョコつらいええあ、えー、続いてこちらでございますこちら中本さんのね汁なしマ、ま、ーシン麺。これね中本さん好きなんですけど僕まだ食べたことないんですよねフォアジャーが入ってるラー油だ全部入れよう全部入れよう うまそう い, やいい匂いするすげえうまそうなんだけどこんな感じうまそう<笑><笑><笑>めっちゃうまいけどこれすすっちゃダメなやつだ湯気で蒸せる辛い湯気がよいや。うん 辛いもんとかしょっぱいもん食べるとチョコ戻れなくなる<笑>れなくなっちゃうよこれ頑んんないとチョコやばい あ, あ うん。ああ。ああ、まあ。い。うん、うん。辛いなうん。韓国。 しゃしゃい。じゃあ今とりあえずね、ブリトーとこの六角屋さんのカップラーメン、ブリトーから食べよう。セブンイレブンさんでこれがね、一番好き。あっ、つくしゃみ出る。ブリトー。うーん。あっ、こわ。うまっ。うーん。 そそろろもうこっちもできたから食べていこう い, いい香りするこんな感じでうんうんうん、うんうんうん、いや食べきったあれだねこれあれだ ごちそうさまでした。これ無理だー。キッツ。チョコ自体は美味しいチョコなんだけど、あまりにも量が多いわ。ああ、甘いの取りすぎてね、眠い。まあね、これ、5キロチョコレートとかって調べると、すぐね、楽天さんとかインターネットでも出てくるんで、興味がある方はね、買ってみてもいいんじゃないでしょうか。ああ、ごちそうさまでした。